このキャンプ場はさっき聞いたら一、うん、サイト五千二百円あそうなの電気が必要であればプラス千円、六千二百円あはいはいはい。で、一サイトに車がもう一台追加で来るんやったらプラスもう千円はいはいはい週末は一サイト広いもんな週末だいたい八割ぐらいしか埋まってませんへえ鳩山キャンプ場<笑>ぜひ コーヒー飲み放題<笑>お湯も出ますオイルも綺麗ですすごいよな ちょっと待ってよ<笑> 最高いやん。いよいよいや 食べてみうん、しやったかい。 <音楽>そん な, なん か, なんか高いやつだみた<笑>いな。<音楽> ではいただきます黒毛和牛のミス 筋, 筋でございますミスでございま す, い, ますいただきま す, いただきます ト, ントングでいただきます、はい、顔しかずとはい代わりに言うてるやんありがとう<笑>うまっうん起きた<笑> 黒木さん、私が実去年集合写真に間に合わなかったっていう伝説の子やから。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。<笑>またうまそうなもん焼いてんなちょっと見せてください。またいいタイミングで。<笑>黒毛和牛や黒毛和牛。<笑>うまいです。これゲッパンもしかして。これゲッパン。あ今日ゲッ、今日黒木さん今日は。 出たんじゃ来れないって言ってる。来てない。うん、来てない。ああ持ってこんでよかったこれ。<笑>わざわざ持ってきたのに。言っとこそれ。<笑><笑>すごい。見てきやがってるよ。かっこいいな。すごっ。この月版だからこのこの焼き加減ね。うま、ん、いのよこれが。めっちゃいい天気。 んなそう、まあ、ありがたいことに、うんまあ、楽しましていただいてそうそうしない人ばっかりだから<笑>うんうん、うん、でももうなんかせっかくやから楽しもう出会 い, やいや、うんえー、はい らなすりごま生かしたすりごまを。 ややばばいいいいいよよめっっっっちちゃかかこといた<笑><俺も><笑>たけ切っただああ<笑>ううに食べてねサムギョプサル欲しいへそ ちールオルー知ったことあるかお前。 行 っ, た行ったことあります。食食べべててみみかお前あお願いしますにああ、ありがとうな<音楽><音楽> The mist comes rolling in. I c a n taste it on my lips just like we did. I'm sitting by our leg, skipping stones just like we used to. I came across the heart we carved into that tree and I love you. <iberal Cesareours> No, they don't. Surrounds my soul. This fire couldn't keep me warm like you. No one knows where to go, but I can't figure out which way to move. All these beautiful scenes, no, they don't look the same without you. All I'm ストップ!」 そういうの嫌いのやわハンモック<笑><笑> ち, ゃちゃんはこれくらい<笑><笑><笑><笑><笑>これくらいいややりたい写真があるいいちょっと体力のこの辺から行こうか、ん、な。<笑> 俺がここ座る、うん、あ、そんででで座るこの膝に座る座る座るのきるーやって、あ、けいいちゃさん誰乗せる怖いどうやっったた<笑>のあしる次、膝膝けけいいちゃんの膝にんにこさもっと前そ う, そうそう。足短く 左足。 ね、って50前後のお<笑>っさんもやるのちられへん<笑>